私たちの秀夫君は17年間の人生を大石棺伝承とい う, う心臓病と共に歩んでおりました高校生の時ついに倒れ飛び出すことになりました秀夫君は数々の死を残しております。うちの私がさはいここらの前 トラちゃんがトイレにトると作れちゃってね。<音楽><音楽> 宮内庁会松本清張会さんの少年 で, です。